皆様ごきげんようひさめですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています10月26日今月のリポちゃんのレンタル衣装は園庭の戦装束でしたこれはいかにもという感じの衣装ですねせっかくなのでこのまま天国に行ってみましょう今回の天国は復讐の兄弟流会でした これはもう皆さん手慣れたもので3分23秒で速攻撃破されてしまいました肝心のベルトはまあ灰ですね今日の締めくくりとして久々に七不思議の大巨人を撮影してきましたかなり時間がかかってしまいましたがこれで大巨人のレポートは完成しました残りは幽霊列車が1枚と首中龍が2枚ですなかなかタイミングが合わないのですが気長に撮影しようと思います